とある教授が韓国に忠告していますが、果たして聞く耳を持つでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。動画でも数回紹介したあのサイレントインベーションの作者、クライバ・ハミルトン教授のインタビュー記事を紹介します。記事は朝鮮日報に掲載され、 三日間にわたって特集されていました。かなり長い記事になりますので、前半と後半の2回に分けて解説していきたいと思います。それでは、まずは前半です。ハミルトン教授は1986年にイギリスサセックス大学で、韓国の資本主義的産業化をテーマに博士号を取得しており、韓国との縁も深い、 彼は最近の韓国の状況についてこのように診断した。韓国の政治指導者層は早々と中国に怯え、中国とアメリカの間で戦略的曖昧さという打弱な態度を保っている。韓国政府が中国と緊密な関係を維持しつつ、韓国の独立も守ることができると考えているとしたらそれは危険な賭けだ。 アメリカのオバマ政権で対中政策の責任者だったアメリカの著名な進歩主義者らも今では中国共産党の真の本質と野望が何なのか悟っている韓国も目を見開くべきだ中国の真の本質と野望を悟らなければ韓国も危ういハミルトン教授は現在韓国政府において 民主主義と人権を擁護しようという意思を見出すのは困難と指摘した。とのことです。まず冒頭表題に韓国も危険にという書き方をしています。韓国もという言い方は今は危険ではないけどいずれ危険になるだろうという願意があります。もしハミルトン教授が本当にそういう言い方をしたのならプライドの高い韓国人に対して 気を使ったのでしょう日本も偉そうなことは言えないのですが、韓国はすでに北朝鮮と中国に内部から侵略されています。経済的利益のみ優先させ、甘やかつ政策を8年間も続け、中国というフランケンシュタインを作った張本人の一人であるオバマ政権の対中政策の責任者ですら、今では中国という国の本質に気づいているとのこと。 中国の浸透工作は大変巧妙で、北朝鮮の工作員と一体になってやっていると見るのが普通なのです。しかも今に始まったわけではなく、大東は戦争後、南北に分断され、東西冷戦が始まった時から、北朝鮮はソ連、ソ連崩壊後は中共の支持のもと、70年以上前から工作活動は続いています。 この記事を書いた韓国人記者は何歳くらいなのかはわかりませんが、生まれるずっと前から日本や自分たちの国は共産主義国のターゲットにされてきています。大国の影響を諸に受ける半島国家という逃れようのない地政学上の事情をしっかり理解してほしいものです。記事を続けます。オーストラリアの事例をもとに韓国人にアドバイスするとしたら、 韓国とオーストラリアはこの数年間中国の経済的な脅迫で最も大きな苦痛を味わった。私は韓国人に戦略的競争や文明の衝突といったような大層なことではなく韓国内部で起きていることに注目せよと言いたい。中国共産党の基本戦略は韓国の各機関の独立性を損なうことにより北京に抵抗しようとする 韓国のの力を弱めるというものだこのため CCP は韓国の様々な機関を抱き込み、なだめすかし、時には覆す方法を用いて中国に服従するようにしている。とのことで、ハミルトン教授はとてもいいことを言っていますね。私は韓国人に戦略的競争や文明の衝突といったような大層なことではなく、 韓国内部で起きていることに注目せよと言いたい。日本に勝ったとか負けたとか、追い抜いたとか追い抜かれたとか、または世界で何番目になったとか、韓国の新聞を読んでいると、そんな内容の記事が多数見受けられます。韓国は自分たちの地政学的立ち位置を顧みることなく、大国の動きを見ながら、どっちにつこうかと 走り根性丸出しの短絡行動をずっと取ってきました。そんなことをやっている間に中国や北朝鮮に内部から侵されてしまっている。本当の敵は誰なのかを忘れてしまって本末戦闘になるな。民主主義国としてポリシーを持てということをハミルトン教授は言おうとしているんだと感じます。記事に戻ります。ここで中国はなぜ静かな侵攻を行うのか。 CCP は韓国など相手国の指導者が北京の望むものを与えればそれがその国にとって最高の利益になり同時に指導者個人にも最高の利益になるという考えを持つようにあらゆる努力を傾けているこのように指導者の内面まで転覆させるのがまさに CCP の静かな侵略サイレントインベーションださらにハミルトン教授は続けた 韓国を含む外国の指導者らは、しばしば自分が何をしているのかわからないまま北京を喜ばせてやることが、本当に韓国や韓国国民の利益になると盲信している。だから北京が望むことを全て聞き入れてやっている。ならば中国の究極的な目的は何か北京が国際的に最も重要視して推進している目標は、 アメリカとの同盟解体だ。これを通じてアメリカを抑え、世界唯一の派遣国になろうとしている。まず、オーストラリアの高い対中経済依存度を武器に、政界や財界、知識人エリートの同調者を集め、オーストラリアをアメリカとの同盟から離脱させようとしている。とのことで、少し前の話になりますが、2016年と17年、 アメリカ軍の最新鋭迎撃システム、サードを韓国国内に配備しようとしたパククネ政権下の韓国で、反発した中国から中国内の韓国企業への不買運動、嫌がらせ、そして中国の旅行会社に命令をして、韓国への観光客を大幅に減らすなど、経済被害を受けたことがありましたね。中国経済に依存することの恐ろしさを日本人の多くも感じた事件でした。 そして2016年後半、突然のように出てきたスキャンダルで、パククネ氏を辞任にまで追い込みました。まるで映画の筋書きのように。すべて北朝鮮の工作員と中国共産党の仕業でしょう。完全に中国共産党に牛耳られているのが韓国の実情です。日本も政財界、官僚、マスコミの中にかなり工作員や協力者が入っているので、 偉そうなことは言えないのですが、沖縄辺野古移設、集団的自衛権の容認、特定機密保護法案の作成時の馬鹿騒ぎはすごかったですよね。中身を理解せず、どう見ても活動家らしき人が先導しているデモのオンパレード、一部の良識あるメディアを除き、反対派の意見を中心に伝え、印象操作を繰り返していたことは記憶に新しいと思います。 こういったこともハミルトン教授の言うサイレントインベーションの一環です。安倍さんはよく耐え抜きましたよね。つくづく安倍さんが首相でいてくれてよかったと思います。パククネ氏が辞任し逮捕された後、待っていたかのようにムンジェイン氏が大統領になります。この人は経歴から考えても他の工作にそのものですよね。彼は大統領になるや否や、 政治的中立を守らせるという名目で国家情報院というのは、もともとは北朝鮮の工作活動を取り締まることを主な目的とした情報機関です。かつて KCIA と呼ばれた国家機関です。ムン・ジェイン氏にとっては、自分が北の工作員である素性を知っている国家情報院は、是が非でも潰しておかなければならないのです。 国家情報院と韓国軍は、アメリカ軍と情報交換をしながら動いています。そこに裏切り者、向こうから見たら援軍を多数置けば、中国と北朝鮮にどれだけ有利に動くかは簡単に想像できます。インテリジェンスが専門の評論家江崎道夫氏によると、もうかなり前からアメリカ軍は韓国軍内には北の工作員がたくさんいることを把握していて、 重要な情報は決して渡さなかったそうです。それでも国家情報院だけは北朝鮮からの工作活動に対する最後の取り出として動いていたそうですが、文大統領になってからその最後の取り出も崩されつつあるそうです。昨年12月、同機関から共産主義者取締りを目的とした国内情報活動を警察に移管するなどした改正国上院法が成立し、 6月5日のワウコリアによると、4日、ムン大統領は、もうこれで過去の国家情報院に戻ることはないだろうと記者会見で語っています。来年で任期が切れるムン大統領ですが、保守派の大統領が次になったとしても、5年間でめちゃくちゃにされた政府機関から、北の工作員や協力者を追い出すのは、至難の業だと思います。これを考えると、もうあの国に対する 静かな侵略はもう完了しているんではないでしょうか。ちなみにですが、慰安婦や募集校などの問題で、世界中に反日活動をしている団体は間違いなく北朝鮮の工作員が入り込んでいて、中国からの資金援助もあります。彼らの目的は日韓分断です。日韓が共同補調を取ると困るのは中国と北朝鮮ですよね。 だから、慰安婦問題は永遠に解決してはいけないということです。そして、副産物として可能な限り日本から金をむしり取る。今となっては、アメリカとの軍事同盟を優先させたであろう、パククネ氏が大統領であった方が数倍増しだったと思います。元産経新聞の記者、高山正幸氏によると、パククネ氏の忠実な支持者には、秀吉の朝鮮出兵の折、 加藤清正の部下だったが、戦争の大義を疑い、朝鮮側に寝返り、現地に住み着いた武将たちの末裔が多数いるとのことです。また、父親は、日本帝国陸軍の軍人、パクチョンヒですね。韓国が先進国になるきっかけを作った人です。パククネ氏は北に洗脳された労働組合などの影響が強い国内世論に配慮するため、 反日のの姿勢をとっっていまししたたが本当のところはどううだったんでしょうかね以上で前半部分は終了です。記事後半部分は後立アップしますので楽しみにしてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますのでぜひご覧ください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。